徳島県の慢性腰痛専門辻生態委員長の辻祐介です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今回、椎間板ヘルニア、手術なし、トリガーポイントで治す方法、お伝えしていきたいと思います。YouTube のコメント欄で、椎間板ヘルニアを発症して、また3日前から再発したという方からご連絡をいただいたんですね。今、痛みがある状態で、自宅でどんなことをすればいいのかがわからないと。 メッセージに書いていただいた内容はこうぶら下がって足をこう膝を伸ばしてあげる動作っていうのをやっているこれはやっていいのですかというご質問をいただいたんですがやっちゃいけないんですねそれはなぜかというと前回の動画でお伝えした椎間板ヘルニアで絶対にやってはいけない3つのこと1つ目が腹筋背筋2つ目が膝を伸ばした動作3つ目が腰のマッサージこの2つ目の部分 ぶら下がって膝を曲げ伸ばししながら上げることに関してはまだいいんですが膝を伸ばして上げちゃうとそれで椎間板部分に対して負担を与えて悪化してしまう運動になるんですね自宅、うん、で椎間板ヘルニアを治すためにできることはですね筋トレストレッチマッサージ大体、まあ、いいこの3つだと思うんですねこの3つ筋トレストレッチマッサージの中でどれが最も早く効果が出るのか 少し考えていただきたいんですがこれは圧倒的にマッサージが一番痛みが取れるのが早いですなぜかというと筋トレは筋肉を鍛えるストレッチは筋肉を伸ばすマッサージは筋肉を緩めるあなたがもしリハビリとか整骨院とか整体とか行かれたことがあるのであれば必ず治療というのはマッサージから始まっていると思うんですね やり方は違えど触る場所は違えど必ずマッサージから入っていると思うんですこれはなぜかというとマッサージ筋肉を緩めることが伸ばすことよりも鍛えることよりも早く痛みが取れるっていうことが分かっているからなんですねあなたが自宅でも選択するべき自宅ケアの方法というのはマッサージが一番なんですで次にストレッチで最後が筋トレです最後の筋トレ予防としてする ことののはずの筋トレを皆さんん番最初にやってるんですな、ね、かなか治らない逆に痛めつけてるという方が本当に多いんですこれからお伝えする内容は椎間板部分に対して負荷をかけてしまっている硬くなってトリガーポイントを形成している部分のマッサージを今からやっていただきたいんですねでトリガーポイントというのが分からない方いらっしゃると思いますので簡単に説明していきたいと思いますトリガーポイントとは単純に言うとコリなんですコリ でコリのコリがでできる理由ですね例えば肩こりとか言いますね肩こり肩が凝ったらでこの肩にできた凝りというのはですね普段の悪い姿勢や動作日常生活上の負担がたまった結果として筋肉が固まってさらに凝りを作るでその作った作られた凝りというのが放酸痛痛みを飛ばす肩が凝ったら頭痛がする歯が浮く背中が痛い これは肩にできた凝りによる放散痛というもので痛、凝りができた肩の部分以外の頭とかに痛みが来るというのを放散痛というんですね、うん、あなたの椎間板ヘルニアの痛み、痺れというのも実は椎間板部分にくっつく筋肉にトリガーポイントが形成されて筋肉が固まった結果として 背骨まで引っ張るような形で歪ませてしまって椎間板部分が飛び出したという可能性があるんですね今回あなたにやっていただきたいマッサージは腰のマッサージなんかではなく椎間板部分に対してアプローチができるマッサージかつ簡単にできますので一緒に試してやってみましょう大腰筋と腸骨筋の重なる部分 ここをマッサージしていただきます。大腰筋という筋肉と、この中にあるですね、腸骨筋という筋肉、本当はもう少し幅があるんですが、この腸骨筋という筋肉を合わせて、腸腰筋というんですね、腸腰筋。この腸腰筋という筋肉はですね、実際、この背骨の部分、これ、椎間板というのがここにありますね。この透明が椎間板なんですが、椎間板の真横、真横からつくんですね。 で こ, の大突起この横のトゲトゲトゲトゲ見えますかねトゲトゲここにもつくんですね背骨後ろから触った時にこう触れる骨がありますねこれがこの後ろにある極突起というものになります実は大腰筋大きい腰の筋肉と書くんですが大腰筋という筋肉は後ろを通らずですね 前、お腹側、股関節に向かって、真横から前を走る筋肉ですので、硬くなると、股関節が、股関節が少しこう屈曲状態、曲がった状態になります。で曲がった状態になると、この筋肉が短縮、短くなって、最終的に凝りに変わります。そうなると、手骨を前に引っ張る力が生まれるんですね。 この骨盤が股関節が屈曲して背骨が今の大腰筋に引っ張られて腰椎が前に入ってくる状態遊びがなくなる詰まった状態になってしまいます紐解いていくと最初の硬くなってしまった筋肉をしっかり緩めないと実際にこの椎間板部分から飛び出して神経を圧迫してしまっている痛みというのが取れないんですね私が今からお伝えする 大腰筋とここをマッサージして実際に前屈動作や後屈動作あなたが痛みがある動作ここを調整した後に痛みが減るのかどうか試していただきたいんですねすごくおすすめの方法ですので今から一緒にやっていきましょうまずは場所を確認しますこの胸バストの位置からですねこのまま手を下げていくと 大きな骨に当たると思うんですね。大きな骨。もうこう大きく触っていくと骨、明らかに出っ張った骨に当たると思います。ASIS、上前腸骨棘と言って、この部分になります。この、この部分。で、この部分の内側、ちょっと内側に指を入れ込んでいただいて、この大腰筋と腸骨筋の間を マッサージ剥がすようにマッサージすることによって、この大腰筋という筋肉が緩まって、この椎間板部分への負担を減らしてくれる、かつ動きが良くなるので、痛みもしびれも改善する可能性があります。やり方は簡単なんですが、上前腸骨腿、ASIS ですね、この胸のラインから下がっていくと、大きくぽっこり出た骨を見つけることができます。 で、この骨の指1本上、指1本内側、ここからこの骨を指で巻き込むように中に入れ込んで押し込みます。で、この押し込んで結構痛みがあると思うのでこの押し込んだ状態をキープしながら腰を少し動かしてみてください。そうすると 痛みが少なくなった可動域が良くなったという方が必ずいらっしゃると思いますまずはこの動き普通に動かした時の動作と指を押し込んでやってから動かした動作どちらが楽なのかというのを試してみてください調整が終わってから動かしていただいて楽なのかどうかを確認していきます胸から下がっていってもらって出っ張った骨を探します もしあなたがベッドがあるのであれば、片方の足は外にこう、ベッドの下に落とすような形でやっていただくと分かりやすいかなと思います。ベッドじゃなく地べたでやられている方は膝を立てていただいて大丈夫です。どちらかでやってください。で、骨を見つけたら、指一本分、その骨より上、かつおへそ側、内にずらします。で、そこに手を当てて、指で この骨の中に入れ込む痛みがあると思うんですが、押して足とかに響くとか腰に響かない限りは、ただ単純にこの大腰筋と腸骨筋の境、が硬くなってしまっているだけですので、少し申し訳ないんですが、痛みを我慢しながら、もう片方の手でアシストして、痛いなぁと思いながら、少し軽く揺らしながら、15秒から30秒間マッサージしていきましょう。 大腰筋がそんなに硬くない方は15秒ぐらいで大丈夫なんですが、しっかり緩めるためには30秒ぐらい、もしくは本当に硬い人は1分ぐらい必要になってくるので、まずは15秒からやっていきましょう。それではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。OK です。 ゆっくり離していただいて結構ですでこれは座ってでもできます座った状態でこの骨剥がしていただいて当ててお腹少し指を上内側に当てて中に入れ込んでこの状態で15秒から30秒もしくは硬い方は1分間マッサージをしてみてください先ほど試した前屈や後屈ねじりや側屈 あなたが痛いと思う動きをやる前とやった後試していただいてぜひ毎日続けて少しでも早く椎間板ヘルニアの痛みを改善していただきたい大腰筋腸骨筋にできたトリガーポイントというのは椎間板部分に負担を与える筋肉になるのでマッサージして痛みを早く改善してください 痛みが出るのが背面なので後ろばかりに気を取られるんですが実は痛みの原因はお腹側にあるということが本当によくあるので騙されたと思って続けていただければと思いますそれでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました是非高評価ボタンチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょうさようなら